はは。い、こんにちはスーパー釧路店安田です今日ご紹介させていただく商品は黒だるまさんのエアセンサーネオ2022年の新型になります15ボルトです、はい、15ボルトの風がですね、はい、未体験の86リッター業開発最高の風量になります15ボルトで、えー、連続1時間12ボルトで保して3時間計4時間 最高に回していただいておりますで。こちら最大の魅力はコスパですね。この 15V でこれだけの機能、軽量持ちながら、えー、税込 16,900 円。このバッテリー、機械で 16,900 円になっています。でこちら、新型の半袖ですね。半袖ジャケット。これ、税込 2,990 0 0 9円で販売してますの、ね、で、みさん、よろしくお願いします。